こんにちは。ランニングなんとか終わりました。さあ、ありがとうございました。おたした。ありがとうござ い, ま, います。昨日のじゃあございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ますますすさて、はい。乾燥後ですね、はい。今日僕らがお昼ご飯を食べに来たまま、はい、見てください。あちらです。ダイバー出発今日でございますお。お台場ですね。お台場です。いいですね。でですねじゃあ出発しましょう、ねはい。どちらになりますか。 で, です、ね、なんか噂のなんか、はい、ラーメンがあるんでしょか分かんないですけどなんか行くそうですはいユニコーンガンダムがいるらしいのでちょっとそれも見てみたいですね OK です、はい、行きましょう山下公園には、うん、あの初代ガンダムがいますしこっちにはユニコーンがいるので、うんはい、どんなやつなんでしょうかユニコーンがいるんですユニコーンらしいです普通のガンダムじゃないらしいですああなるほど見てみたいですね、はいはい、じゃあ今日はガンダムということではいガンダムですかね<笑>ライダーじゃないんですか ライダー欲しいですけどね。<笑>あ、そうです。待<笑>っ<笑>て、来ました。来ましたね。おだいもん来ました。<笑>表にはドラえもん、裏にはガンダムと、ここはキャラクターの候補でございますね。じゃあ次はどんなキャラクターになるんでしょうか。<笑>僕らはフードコートでどんなメシを食えるんでしょうか。 楽しみですね。冒険がいよいよい始まりまりす。ああれがくれみちゃんですね。 なんかデザートみたいなの持ってるのね鬼滅のようなありますよ鬼滅あります不正的なのなですね すごいですねライバースキィ東京のお店はここにしかないっていうお店が結構ありますね あ, ありますね す, かなんかすごいですね東京駅にも東京キャラクタースイートみたいなのありますけどあれとはまた違いますねすごい色々しますねビックカメラですビックカメラですね<笑>わすごい甘い匂いがしますね甘い匂いしますねすごい、これは大丈夫かな 旅にはなかなか死にますね。すね取りすぎるとまた、太っちゃうので、ないようにします。確かに。<笑>頑張ります。スイーツですね。スイーツですね。台湾カステ最近流行ってるんですよね。あ、そうですね。食べたことありますか。まだないんですよ。ないですね、うん。私もないんですよ。んんすね、中華街とか売ってるんですかね。そうなんですか ね, ね。なんか、セブン、あ、ローソンであったような気がするんですけど、うん、まだ、スイーツじゃなくて。 まだ会ったことえないの、ま、でちょっと別れてみたいですねは い, い、はい、それではお昼ご飯届きました僕はですね今回は厚田に合いますスタンスタドンからですねありましてこちらです塩スタドン飛んでいましたランニング後は汗をかいて塩分を不足してくるのでこれで塩分を取っていきたいと思いますまあ走ってるのでタンパク質も大事ですね 大事なのでこれでリカバリーしていきたいと思います太ももとふくらぎちょっと痛いのでこれでどうですね明日からまた元気にいきたいと思いますはいこれもあますけどね一位の中志ですはい、はい、おめでとうございますおめは い, いますでございます田中商店の あのはい、はい。はい。豚骨ラーメンです。はい。ありがとう。はい。ありがとう。はい。無理にい？はい。ノリに期待。はい。ラストスタートなんでデブエンド、うん。あ、オッケーです。オッケーです。<笑>じゃあノリいただきます。そうですね。見てくださいこの肉の光をすごいですね。こ<笑>の中にどんだけのタンパク質が入ってか。私が笑っちゃいます。 塩がすいですね噛噛めば噛むほど塩とうかきいがるね。 山芋でございます。山芋は最初からついてるんですか。うん、そうです、ね、なんかついてました。なるほど。なんか技ありだと思うんですね。ちょっと混ぜてみましょうか。うん、私、エビはいらないなんかまじで混ぜてみて、はい。とろみをつけてから。醤油はいね、そ う, いうないですね。はい、ちょっといってみましょうか。あっさりしたいというつもですかね。これはあの使用したとですね。で山芋がついてました。 ニンニクいてるんきいです、ね、ラブラブですれ<笑>さっきンですか親うはこのプリン ト,、はい、プリントののりを担当してもらえそう。うんはい はい。 れじゃあ何を買ったんですかはい私はですねサンリオショップでクロミちゃん特集をしているのでマグ、はい、カップですねバッこちら500円が 30% 引きでなるほど結構385円で買えるのでちょっとお得だなて普通に買ってもいいなってぐらいでしたこいつは、ね、あれっていかねゴロンのキータイム用に買えます、うん、こ限定ショップなんですか限定ショップなんですよ、うんまあ、あのー、最近サンリオクロミちゃんを教えてですね1く0だったらダイバシテてきたらやりたいなって<笑>前々からネットで見て気になっいたので は良、い、かったですね。はい、いす夢が叶えまし た, かったです。夢はこうして叶えていくるんです ね, ね、はい。えっと、これだ<笑>、えー、分かんんなない。い。あとシナロールの 缶ですか缶ですか缶で書きますか<笑>時間があると全部数いたいですよね、はい、時間がないそうですねちょっとなんか皆さん待たれているようです四十七ですはいでもうわかんないので四十七に数えたらお願いっていうこと で, ですこれでよろしくしま す,、はい、いいですあ決まった<笑> はいな、なこちらを見たいと思います。はい。思、はいを届け。オッケじゃあ頑張ります。はい。百七、ね。は, い、はい。帰るようですが、ガンダム見れなかったですねあ。そうですね、ガンダムは、ここネットで見ますはい。はい。ガンダムまで頑張りに。はい。見ました、これですね。<笑>あれで見ます。 なんと山下公園の方は動きましたよね。あ、違う動くわ。あ、ううですかです。あ、そうなんですか。昨日も来る。あ、それはですね。次回、もしあのツイッターのクロミちゃんキャンペーンに当たったら決め決め ま, また来ると。はい。当たる日ですね。四十七分でした。お疲れ様です。お疲れ様ですかは階段の。はい、会談のね、ガンダムしか見れなかったということで。はい。はい。 変電、ね、は最胞はちょっとはく、い、てちょっとねこの私はドラえもんがちょっと見たかったんですよだけどなんか時間がやっぱ合わなくてちょっとブーブーうるさいです ね, ね見れなくて残念でしたじゃあま た, また会いましょうバイバイ